まずこのパン作りの工程をお話ししていきます最初に計量ですでその後に生地をこねていきますこね上がりましたら一次発酵に入りますしっかり発酵しましたらフィンガーテストをしてベンチタイムをしていきますでこのベンチタイムの間にフィリングを作ってベンチタイムが終わったら成形をしていきますで成形が終わりましたら最終発酵に入ります 最終発酵が終わったらフィリングを生地の上に乗せてあげて焼いていくという工程になっていきますポンテはこねるバージョンとこねないバージョンを載せていますが今回はこねないバージョンをご紹介していきますだいたい3時間ぐらいで焼き上がると思っててくださいじゃあまず計量しておいたものをこねていきましょう粉類をボウルに入れてカードの丸い方を使ってよく混ぜていきます水と 卵を加えてさらによく混ぜていきましょう粉気がなくなるまでしっかり混ぜていきます水分がなくなったけれどもまだ粉気があるときにはカードで生地を切るようにしてあげると残ったお粉が混ざりやすいですほとんど粉気がなくなりましたら生地をテーブルに出していきましょう ボールに残っている生地もしっかりかき出してあげます指先でカードにくっついている生地を取ってあげましたら手のひらの付け根を使って生地をテーブルにこすりつけるようにして残った材料をしっかりと混ぜ合わせていきます生地はなるべく遠くまで伸ばしてあげてしっかりね材料を混ぜ合わせていきましょう 手と一緒に生地が戻ってくるようになりましたら今度はこねるという作業をしていきます一度生地を手のひらの中でくるく る, く る, くる回して表面をピンと張らせましたら右手で左奥行って戻ってくる左手で右奥行って戻ってくるという形で弾力のある生地になるようにしっかりとこねていきます生地の表面が滑らかになって 弾力が出てきましたらグルテンチェックをしていきます引っ張ってみてゴムのように伸びるようになっていれば OK です冷蔵庫からバターを出してきましたらカードで細かくカットしてあげますカットしたバターを生地に乗せて軽く包みましたら手でしっかり生地を握って台にこすりつけるようにしながらバターを混ぜ込んでいきましょう しっかりしたグルテンができていると、バターは混ざりにくいです。表面にバターが出てきてしまっても気にせずに、しっかりね生地をこすりつけるようにして、バターを生地全体に混ぜ込んでいってください。バターがしっかり混ざりましたら、骨上がりです。テーブルにブチ粉をふるいます。強力粉です。その上に生地を乗せて、横からくるくる巻いていって、生地の表面をピンと張らせていきましょう。 生地の表面がピンと張りましたら2つ折りにして生地を閉じます閉じましたらボウルに閉じ目を下に入れてあげて生地が乾燥しないようにラップをしていきましょう一時発酵に入っていきます室温で40分から60分見ていきます生地が 1.8 倍から2倍になるまで発酵させていきましょう発酵器のある方は30度で40分見ていきます 一次発酵が完了しました大きくなりましたねフィンガーテストをしていきます人差し指の第二関節まで行うをしっかりつけてあげましたら生地の横から穴を開けてみてください穴の大きさが変わらなければ発酵完了です生地を出してあげます 手, 手のひらで押さえてあげてガス抜きをしましたら手で包むようにしながら生地を丸めて 乾燥しないようにラップをかけて10分ベンチタイムを取っていきますこの間にフィリングを作っていきます指で押してみるとスーッと指が入っていくくらいまで柔らかくなりましたバターとクリームチーズをボウルに入れていきます一度ゴムベラでさらに柔らかくしてあげましたらミキサーでしっかり混ぜ合わせていきます ミキサーを持ち合わない人はホイッパーでしっかり混ぜ合わせていきましょう柔らかくなりましたらお砂糖を加えていきますさらにミキサーで混ぜていきます次に卵を加えていきます卵は2回から3回に分けて加えていきましょう卵は冷たくないものを使う方がいいです 卵を加えるたびにミキサーでよく混ぜていきましょう卵が混ざりましたら薄力粉を加えますで、こちらはゴムベラで粉気がなくなるまで混ぜていきましょう時々生地をひっくり返すようにしてボウルに生地をこすりつけるようにしてあげて全体的に混ぜていきます混ざりましたら使う直前まで冷蔵庫で保管しておきましょう ベンチタイムが終了しましたので、成形をしていきます。テーブルに打ち粉をしていきます。閉じ目を上にして、生地を置きましたら、軽く手のひらで平らにしてあげて、綿棒で伸ばしていきましょう。だいたい1 8センチから2 0センチくらい伸ばしていきます。あまり大きくしすぎないように気をつけてください。 ポイントは、厚さを整えるということです。カードを使って生地を台からはざしてあげます。アルミホイルの上に乗せて、生地の形を整えていきましょう。整えましたら、最終発酵をしていきます。室温で40分から60分発酵させていきましょう。最終発酵している間に、オレオの準備をしていきます。オレオ5枚をビニール袋に入れて、 手で軽く割ってあげましたら、綿棒をビニールの上で転がして折れを細かくしていきましょうフードプロセッサーをお持ちの方は、フードプロセッサーで細かくしてもらっても構いません最終発酵完了しました生地の横を軽く押してもらうと指の跡がつくようになっています発酵完了ということですフォークを使って生地の表面に穴を開けていきましょう この作業をピケと言います。生地全体に穴が開きましたら、こちらに先ほど細かくしておいたオレオを乗せていきます。オレオ全体的に散らしましたら、ベンチタイムの時に作っておいたフィリングを冷蔵庫から出してきて、オレオの上に広げます。 生地の周り1センチは広げないようにしておきましょう残りのオレオス3枚を軽く割って全体的に散らしていきますこの後トースターに入れて焼いていきます約5分くらい前になりましたら200度で予熱を入れておいてください200度で15分くらい焼いていきます 焼き温度と焼き時間は様子を見ながら変えていきましょう焼き色が薄い時には高くしてあげるもしくは焼き時間を伸ばすようにしてみてくださいはい焼き上がりました出していきますねちょっと表面に焼き色がついていい色に焼き上がりました出す時には火傷をしないように気をつけてくださいしっかり詰めましたのでカットしていきます まずアルミホイルを剥がしていきましょう一方方向ではなくいろんな方向から剥がすようにしてみてください私は今回はねあの動画用なので4ペン切り落としていきますがこれね4ペン切り落とさないでそのままお好みの大きさにカットしてもらってもかまいませんいかかがでしたかケーキのようなおいしさなのでぜひ作ってみてくださいねではまた